なんですよはいみなさんこんにちはタートルです下腹引っ込めたくて腹筋やレッグレイジやってるのに全くお腹引っ込んできませんそういった方におすすめなやり方を紹介しますポイントは呼吸とメニューです 今回は下腹の腹筋を使うメニューの中でも厳選された3種目全部たった5回で終わりますしっかりこの5回を動きのスピード呼吸を意識しながらペースを合わして行うことで1回でもウエストは2、3センチ締まります今日も一歩前進しましょう意識すべき点は腰を床につけるここで息を吸って吐きながらずっと動き続けることがポイントです 足を上げるときに力がいるのに、このときに息を吸ってしまうと、お腹の筋肉は緩みます。息を吐くときに締まりますので、止まったときに息を吸って、動いているときは吐き続けてください。ペースは見ながら5回やっていきましょう。私も呼吸を意識しますので、喋りません。見ながら真似してください。それでは行きます。スタート OK、です2種目目は膝を抱えて息を吸います吐きながら手足万歳また吐きながら戻ってここで息を吸いますとにかく呼吸を意識してください5回いきましょう行きます Okay、ですラストは足を伸ばして起き上がって息を吐きます戻ったら吸いますラスト5回いきましょうスタート 聞いたお疲れ様でした3種目たったの5回でしたこれが同じペースでできなかったよっていう人は腹筋が弱かったり腰を丸めるのが苦手だったり息を吐く腹横筋が弱かったりするのでこれを動画を見ながらね同じペースでちゃんと息も同じだけ長さ吐くようにできてくるとおなかは確実に引っ込んできます頑張ってやったよって方できたできなかったっていうのはコメントでシェアしてください今回もご視聴ありがとうございました E aí